活動しているよさこ一生と言い師匠として、えー、と活動し始めたのはして始めて今年で10年目ぐらいって感じで、えっと、あっちこっちで活動、えっと、演舞させていただい て, いただいております今日は、えっと、1時間半ぐらいかけて土浦からこちらにお邪魔させていただきましたこれから1曲目の、えー「とこしえに」という曲は私たちのオリジナル曲ですどうぞご覧くださいよさこい師匠 皆様にレイよろしくお願いしま す, しします我々の絆、ここしえに よさこい市長の皆さんでした。ありがとうございました。はい